日常運動の食訓の日曜こそサビ本日の動画はこちらではごゆっくりお楽しみくださいチャンネル登録よろしくお願いしますこちらアミーマートのクワトのチーズフランクを食べたいと思いますチーズの配置だけで今後は点々とスピードがありますねこれはおいしそうなんでもなんかケチャップのマスタードついてましたね自分はマスタードが似合ったのでもこのままいきますねではいただきます パリッとした程よい歯ごたえのある、うん、ソーセージを噛むと中からトローンとチーズが届けてきてそれがお肉の飲みとうまく合わさるととっても美味しかったですやっぱりただのフランクフルトは違った美味しさがありましたねチーズやフランクフルトは好きな方にぜひおすすめしたいのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部収了お楽しみいただけましたか欲しそうです、ね よろしくお願いします。ではまた次回の点国でお会いしましょう。